阿蘇ジオパークガイド協会では、JR 九州の豪華寝台列車、七つ星イン九州の乗客を対象にしたバスツアーのガイドを担うことになり、平成30年2月13日、ガイドの研修会を行いました。JR 九州の豪華寝台列車、七つ星イン九州は、九州各地を周遊する人気のツアーで、 3月から運行する3泊4日のツアーでは、熊本地震後、初めて麻生を訪れることになっています。ツアーでは、2日目の早朝を阿蘇駅で迎えることになっていて、乗客の希望で1時間程度、草千里か阿蘇神社を訪ねるバスツアーが新設され、その案内を JR 九州から依頼され、阿蘇ジオパークガイド協会が担うことになったものです。 この日の研修会には、七つ星 in 九州の乗客をガイドするジオガイド12人が参加しました。午前中は、草千里コースと阿蘇神社コースについて、スケジュールやガイド内容などを確認しました。そして午後からは、コースの一つである阿蘇神社を訪れて、仲間のガイドを観光客に見立て、実際に時間を計りながら、 阿蘇神社についての説明を本番さながらに行っていました今後、阿蘇ジオパークガイド協会では20日に路線バスに乗車して草千里コースの実地練習を行うことにしています